皆さん挨拶ですウィスここはあの滑る前提 で, できるんですけど、えー、っと有明という素晴らしい地で開催いただきましてまた今回もです、ね、あの直前での対応本当にありがとうございますスタッフの方々本当にありがとうございますでえー、っと聞きに来てくださった皆さんも本当にありがとうございます今回 p y c o n j p 2 0 2二にあのトークが5つから1つ選べんって私になりましてその中でもこの Python とアサリを聞きに来てくださってありがとうございます えー、ニッキーと名乗ってまして、Python とアニメが大好きで、まあ、積極的にですねアニメネタを登壇中に入れ込んでいくというのを、えー、持ち味としております。生暖かい目で見守ってください。えー、普段はですは、ね、ユーザーベースという会社で、Python、えー、を使って自然言語処理、機械学習とかやってます。また、えーと、エクストリームプログラミングというアジャイル開発やってまして、テスト駆動開発とか、ペアプログラミングとか、毎日楽しく開発しています。では、本編の方入っていきましょう。えー まずはですねこのトークの位置づけなんですが、えー、皆様、ようこそお越しくださいました。このトークでは、アスタリスクにまつわる Python の文法事項を皆さんと一緒に一覧していきます。PyConJP202、えー、のテーマ、皆さんご存知ですか、Meet&Discover らしいんですけど、まあ、ぜひですねこの場でアスタリスクと出会っていただいて、そして Discover、まだ知らぬものがあったら発見してしちゃってください。で 聞きに来た人もしかしたら、まあ、あのこういうことを思ってるかもしれないですよいや。アスタリスク話すっていうけどそんなに使えるものなんだっけといやもうその疑問は最もでしてアスタリスクは品質ではないというか別にこのトークの内容を知らなくても Python を書いていけると思うんですけどここでですね出会った方はですね頭の片隅に留めておくといつかですねそれが役立つタイミングが来るといいなと私は願って発表しておりますちょっっっっとととでもななんかかか面白たたよ思思えるところったらいいなと思ってます。 Python3.10 で確認していますが、えー、とバージョンの制約はあると思うんですけど 3.7 以降 の, その現在サポートされている Python で動くと思います、えー、私ですねこの5つについて話していくんですけど、まあ、どういう感じかというと LT が5本あると思ってください LT を5本やりますなので、えー、っとこの中の特に興味があるところはもう集中して聞いていただいてでここは別に知ってるよって方はあのスライドとかツイッターとかでぜひ賑やかしに<笑>。 してもらえればと思いますますたえとにかくネタを盛り込みましたぶっちゃけ作りすぎました170枚とかあります、えー、途中にあの話すネタもあるんですけどそのあたりは飛ばしますしあのこのダッシュマークっていうんですか走る絵文字があるところは本当に駆け抜けるのでお手元で興味があったら見てみてくださいじゃあ最初の LT いきます二高三述演算子としてのこのアスタリスクたちですねえー、ジョーさんとか劇場できると思うんですけど皆さん こ, のこういうアスタリスクの手形したことはありますか おおめっちゃ手がある、ありがとうございます。まあ、あのおなじみということで、サクサクいきます。掛、えー、け算できます。2×6 も 6×2 も12、素晴らしい。で、えっと、整数値同士だけじゃなくてあ、数値同士だけじゃなくて、整数と、まあ、シーケンスなるものも掛、えー、け算できると。シーケンスっていうのはですね、あの用語詞を表ですね、例が上がってて、リスと文字列、タプル、まあ、あと自分で作ったりもできるんですけど、整数のインデックスでアクセスできて、長さを返すものがシーケンスなので、 まあ、整数とシーケンス掛け算できると、えー、いくつか例を出しましたが、まあ、このトークのタイトル絵文字入ってると思うんですけどこうやって繰り返しましたまたこれマイナスの整数も渡せるんですけどマイナスの整数はあの全く繰り返さないということになります空になってます一番下の例見てみてくださいでもう一個劇場パワーってやつですねパワー、えー、こちらはあの5の5アスタリスクアスタリクスク3だと5を3回かける5かける5かける5です でこれもちょっとあの面白いなと思ったんですけど、マイナス1って2回かけたら1じゃないですか、マイナス1、2回かけたら、それをやりたければ、下みたいにカッコつける必要があるんですよ。で、カッコつけないと、1の事情を計算してからマイナスがつくっていう優先順位があるらしいです。でまあ、彼は楽しそうに話してると思うんですけど、なんか別に知ってるようだと思うんですけど、ちょちょもうちょっと深掘りたいと思います。で、どう実装されてるか、私すごい気になったんですよね、このアスタリスクたちが、なんか、裏どうなってんだみたいな。特殊メソッドという言葉をご紹介します。 ある方に特定の操作、例えば加算をするために Python から暗黙に呼び出されるメソッド、加算があるように乗算や劇場にも特殊メソッドというものがあります。特殊メソッドにはメソッド名の最初と最後にアンダースコアが2つついていまして、特殊メソッドについては、まあ、ドキュメントの中に一覧のページもあったりします。えー 特殊メソッドは、まあ、エイリアスといいんですかね別の名前でも呼ばれててスペシャルメソッドとかマジックメソッドダンダーメソッドみたいなふうにも呼ばれますでジョーさんの特殊メソッドは何かなんですけどこれマルチプライから来てると思うんでちょっとこうメジャーな呼び方じゃないかもですがダンダーマルダンダーマルを呼んでいますまたべきじの方はこれパワーっていうらしいので、うん、ちょっと読み方分かんないんですけどあのダンダーパウです私こう読んでるよとかあったらスライドとかで教えてくださいダンダーパウを呼びます で組み込み関数、パウってやつも、えー、と中ではこのアスタリスク2つのべき乗の演算子使うので、まあ、ダンダーパウと等価かなと思います。で、これですね、クラスを定義するときに、特殊メソッドをオーバーライドすることによって、オリジナルの掛け算とかべき乗ができると。なんで、このダンダーマルをオーバーライドしてみましょう、えー。掛け算、ごめんなさい、文字列は掛け算ってできないと思うんですけど、文字列同士の。私は文字列の掛け算がしたかったんです。というわけで、こちらの例のように。 カップラブル・ STR というのは単体では文字列みたいに振る舞うんですけど掛け算ができます。はい。で、ソースコードはこんな感じで丸をオーバーライドしました。まとめます。まあ、えっ、ー、と、ジョーさんとべきジについて特殊メソッドというものを紹介しました。さらに知りたい方はこのあたりがおすすめですで。あとですね、面白いのに、r ルとかダンだん r ルとかダンだん i ルみたいなのもあって、ここだけでめちゃめちゃ話せるんですが、えーまあ、次に行きます。はい。1 <笑>本終わりました。 えー、この背景色かはあ見えないかもしれないですけど、皆さん、の緩和は休憩タイムです。あの息抜きしてください。全部 LT 手術の大変だと思うんで。で、インポート部にもアスタリスクってあると思うんですよ。これですね、あのフロムほげほげインポートアスタリスク。これはですね、お勧めしません。このトーク、お勧めしないアスタリスクも紹介するという、えー、ことになっております。で、なんでお勧めしないかはちょっと詳細には言えないんですが、ペップ8とかでも避けるべきってあるので、えー、お勧めしません。 えー、自己紹介をばらしました、ここも CM なので、えー、息抜きのタイムです。えー、私はですねあの、コミュニティ活動とかも精力的にやってましたみたいな感じで、えー、スタッフとか座長もやってますし、経験がありますし、えー、過去ですね、過去じゃない、えっと、毎月オンラインでやってるみんなの Python 勉強会という勉強会がありまして、こちらもスタッフしてますので、えー、よければあの毎月あるんで、通話がつくタイミングでみんなの Python 勉強会の方にもお越しください。登壇者も募集中ですですは 次の LT いきましょう。アンパック代入とアスタリスク。使ったことある方いらっしゃいますかアンパック代入。あメジャーだ。じゃあ、サクサクいきますね。はい。全然、ね、知らない方向けに話すんですけど、サクサクいきますね。えー、代入、おなじみですよね。これは t という変数に、えー、タプル、あの要素が2個のタプル、絵文字から作ったタプルを代入しました。で、えーと、シーケンスのアンパックというのがありまして、t というタプルに対して、えー、とイコールの左に、ファースト、セカンドっていう2つの名前、変数。 名を置く と,、えー、と先頭がファーストに入りますし、えー、インデックス1の方がセカンドに入るとで。この書き方は統合の左辺の変数の数と右辺のシーケンスの長さというのを揃える必要があります。で、えー、とタプルに限らずシーケンス、リストとか文字列もアンパックができると。えー、エフェクティブ・パイソンですね。あの そちらのオライリーさんのブースで売ってたので、もし興味持ったらあの立ち読みとかできるのかな、分かんないけど、やってみてください、f t p y t イソンで、アンパックを使えば、インデックス使わずに済むので、コードが明確になるよっていうふうに書いてあると。いや、本当いいんですよ、CKS アンパック。で、4つのタプルとかこうアンパックしようとすると、ちょっとですね、イコールの左に4つ変数並べるの、ちょっとなんかこう、長くなってくるなみたいな。そんな時は、こちら、キャッチオーランパックというものがあります。これ、イコールの両側でちょっと数比べてほしいんですけど、 えー、と変数側が3つでシーケンスよりも少なく進んでるんですよね。何が起こるか。えー、ファーストとセカンドはまあ先頭2番目が取られると。でア、アスタリスク付きのアザーズなんですが、こちらはまずリストになってます。で、えー、とシーケンスの中でその先頭2番目じゃない残りのところの要素を持ったリストになってます。でえー、とこの アスタリスクは1回だけつけられるんですけど別に位置はどこでもいいんですよなんで真ん中につけられるもつけられる し, れるし一番先頭のところにもつけられるとで残りの要素が入ってくるとまたアスタリスク付きの変数に該当する要素がない場合は空のリストになりますでどんな時に使うかなんですがこちらもエフェクティブバイソンを見る と,、えー、とリストを重複の内容にないようにんか分割するようなケースでは、えー、インデックスとかを使うとそのインデックスのそれを間違える可能性がありますがアンパック代入ならそういうことは ないよ使うといいよと書いてありました。いや確かにと思いますし、えー、よく使ってます。またですね、ファイルが小さければ、アンパック代入も使えるかなと思います。以上、えー、シーケンスの長さと同じだけ変数を並べるシーケンスのアンパックというのと、まあ、同じだけじゃなくて、えー、なんかあのアスタリスクをつけることで、残りをまとめるというキャッチオールアンパック2つをご紹介しました。2本終わりました。ちょっと給水します。 ははいでは、えっと、息抜きタイムですね、ここのパックとアンパックという用語を紹介しましょう。パッキングって日常生活で言うと思うんですけど、タップルのパック、タップルに詰めるっていう言い回しを Python のドキュメントではあるようで、またさっき紹介したシーケンスのアンパック、そのパックの逆操作ですね、もあると。タップルのパックってどういう操作かっていうと、一番上ですね、あの括弧とかつけてないんですけど、こうカンマで区切って、なんかデータを並べると、それがタップルになってるっていう話ですね。 でタップルってですねこの外側の丸カッコが必須なものじゃないんですよ、あのえっと、カンマが重要だと私は理解しています。で複数の値を返す関数とかも作ると思うんですけど、これタップルにパックして返してるんですよね。で、えー、複数同時の代入って Python できると思いますが、まあ、これあの変数多岐とミツを入れ替えたんですけど、これもですね実は裏はあのタップルのパックをして CKS ナンパックをしてるんですが、ちょっとこれ以上はごめんなさい、あの作りすぎました、ここでは話せない。 ので、ご興味がある方は見てみてください。じゃあ3つ目、アンパック演算子ってやついきたいと思います。皆さん、アンパック演算子使ってますかあちょっとなんかガクッと減ったので、じゃあ丁寧めにいきます、はい。2つ紹介します。イテラブルのアンパック演算子と辞書のアンパック演算子ですね。これは Python3.5 から導入されていですよ。で、まずイテラブルの方イテラブルって何か、えー、要素をですね一度に一つずつ返せるオブジェクトをイテラブルというと。これらがイテラブルです。 シーケンスはイテラブルだから、えー、と皆さんあのリスト文字列タップルがシーケンスってことは知ってると思うのですでに取り上げたのでなのでシーケンスもイテラブルリストとかもイテラブルだし辞書やファイルオブジェクトもイテラブルですこれらをアンパックエザーシについて話します使ってみましょうまずタップル12という要素を持つタップルを用意しその左側にアスタリスをつけますで、えー、とそれをリストの中に入れたとそうすると、まあ、全く同じ要素を持つ新しいリストができました これ要素の追加もできてそのさっきのアンパック演算子タプルのところに3を加えるとリストとしては123という3が加わったリストになります他 の, そのイテラブルはえっとリストとかまあレンジオブジェクトもイテラブルですし文字列もイテラブルなんでこんな感じであのアスタリスク使って新しいリストが作れる と, でえっと外側 の, あのリストの角括弧を丸括弧に変えると新しいタプルになります でタプルってさっきあの小話でカッコつけずに書けるって言ったので一番上みたいな外側にカッコつけずに書き方もできるし、えっと、その3を追加したいパターンが一番下でこのですねカンマが重要なんですよカンマつけないと信託セーラーですで辞書にもイテラブルアンパック演算子は適用できるんですけど取り出されるのがキーだけになります次が辞書アンパック演算子え実際使ってみるとあの辞書の並カッコがあると思うんですけどその中に、えっと、アスタリスクを2個 並べて、えー、と辞書を指す変数辞書を置いたとそうするとキーと値の組みが全く同じ新しい辞書ができましたこれもこちらもです、ね、同じように要素を追加できまして、えー、とこれはあのメロンっていうキーと777を追加して見ていますでこのアンパック演算子は一度に複数使えるんですペップ448に書いてあります一度に使う例として上は、えー、とイテラブルアンパック演算子を2つのイテラブルにつ使って新しいリストを作る例 下側は辞書安泊演算子を辞書2つに使って新しい辞書を作る例です。でこういうケースありませんか ?2 つの辞書をマージして新しい辞書を作りたいと4でちょっと回してるんですけどもっとちょっと書けないですかって聞かれて、まあ、これをしてた私はですねニヤニヤしながらですねこうそれ辞書安泊演算子でできますみたいなちょっと性格悪いかもしれないですねなんかニヤニヤしてたら<笑>できますと伝えたので、まあ、こんな感じでまのでつ辞書が回しできます。 まとめますと、アスタリスク1つでイテラブルック演算子、アスタリスク2つ並べると自主ック演算子でした、一度に複数使いますので、良ければ使ってみてください。さらに知りたい方はこのあたりがおすすめです。3本話しました。で、どうしようかな、ちょっと余裕がある気が、思い込みましたけ、ね、ど、してるので、私、バイコン j p めっちゃ楽しんでます、アピールをするので、なんだろうあ、自慢したわけじゃなくて、みんなさんも同じくらい楽しんでもらえたらいいなと思って。 アピールしますですでね、えっと、スポンサーブースがめっちゃ楽しいんですよ、まあ、そことかでやってるんですけど、なんか素敵な缶バッジとかもらいましたし、ノートさんのとか、チュラリティさんのとか、あと、なんかシールをですね、えっと、各ブースに1個シールがあって4つ集めると、この黄色い T シャツがもらえますので、良、えっと、ければトークの合間の休憩時間とか、まあ、トークの裏とかでスポンサーブース、めちゃめちゃ楽しいんで。なんか このあたりのグッズもいただいちゃって、もう本当に楽しいので、よければ行ってみてください。あすいません。す。すません。大変申し訳ないです。さん。はい。えっと、あとは、あごめんなさい。あと、これ、かわいいのでつけてます。これもあのもらえます。はい、これも。はい。じゃあ、えっと、あそうだ。小話をしてから次の入れていきましょう。辞書のマージなんですけど、Python さんって言うからですねあのこう、私は気づいてたと、この縦棒のパイプの演算子でできると、そういう方もいらっしゃると思うんですよ。で、このペップにですね、<笑> グイドさんですね、この並べて書けるよってのをの忘れてたみたいなこと書いてあって、ああ、なるほどみたいな、で今、二通りのやり方があるんですけど、一応なんかあの、私の意見としては 3.9 以降はもう縦棒一本で済むので辞書を回しなければ、縦棒のパイプ記号を使うのがいいのかなと思ってて、3.7、3.8 でパイプがなくても諦めることはないです。アスタリスクを使ってください。はい、あこれなんか折り返しスライドだ、ちょっとじゃあ、ストレッチタイムですあの、手とか伸ばしてもらって、あの半分ぐらいなので。はい えー、なんか海話にはですね、魚というとですね、あのチンアナゴというストレッチがあるみたいで。はい、あのちょっと盛り込んでみました。あの。こう、まだまだ先はないというか、折り返したところで。えー、っと。ここで一息入れて、次に行きましょう。じゃあ、残りの2本は。関数が出てきます。えー、っと、関数とアスタリスク、その1が専用引数で、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一個でもいいんで。何々専用引数って使ったことある方いらっしゃいますか。なるほど、分かりました。大丈夫です。大丈夫です。あの。 上げづらかかったかもしれませんが大丈夫ですあの、えっと、本当に基本の関数呼び出しのところからいくので、えっと、あの分からなければ私の説明が悪いということで後で質問とかしてください。キーワード専用というのと実専用があるんですけどここちょっと長い話をしますね出てくるま で, で、えっと、関数の周りの用語なんですが引数って言ったときに仮引数というものと実引数というものがあります仮引数は関数の定義で使う引数です。 で実引数は関数呼び出しで渡す値です、えー。このまず実引数の方、関数に渡す値なんですが、これは2通りあって、1引数とキーワード引数ですね、名前付きと思います、キーワード引数の方は。で、えー、と関数定義の方の仮引数は、えー、と1またはキーワード引数です。例を出しましょうか。えー、これ、BMI を計算する関数でして、このハイト M とかウェイトケージ、キログラムが仮引数ですね。これは1でも キーワーワドでも渡せる1またはキーワードという種類なので呼び出すときはこれが実引数なんですけ ど, どん こ, これらのどれもできると一番上は1引数だけを使った例で真ん中はキーワード引数これ渡す実引数の順序を変えられますキーワード引数だとで一番下がまあ1引数使ってその後にキーワード引数名前付きで渡すというのをやりましたこのようにですね 呼び出し方実引数には2種類あると1引数と名前付きがあって1引数は順序が大事だし名前付きキーワードで渡すとその名前を付けているのでまあ明確さはあるなと思われますもう1個ですね仮引数にはさっき の, あの1またはキーワードという種類とは別にデフォルト値を持つか持たないかという種類がありましてデフォルト値がなければその仮引数は必須になりますしデフォルト値があればオプションになります、えー ウェイト KG の方に日本の男性の平均体重を設定しました 61.8 です。で、デフォルト値が設定されているちょっと1個戻ります、すみません。ウェイト KG の方はオプションになったわけです。オプションということはあの実引数を渡しても渡さなくても良いと。なので、えっと、必須の方だけを、まあ、1引数でもキーワード引数でも渡せるし、またオプションの方にも全然1引数でもキーワード引数でも渡せます。で、オプションの仮引数が複数あるような、えー 関数を考えてみますと一引数でですねこの下側のように3600とか 2.2 って渡したときに値の意味がちょっと分かりづらくなりがちかなと思われますで、ここは名前付きで渡すと分かりやすいですと、えー、オプションの仮引数が複数あるときは名前付きが分かりやすいですしまた仮にその片方はデフォルト値を使いたいみたいなときにも一引数だと両方指定しないといけないんですけどキーワード引数名前付きだと そのデフォルト値を使いたくないところだけ指定できますよね。はい、で、えーっと、関数に追加する引数はオプション、どういうことかというと、関数があるときに引数増やしたいとなったとします。その引数はオプションが良いだろうと考えられます。なぜなら、必須引数、デフォルト値を持たせないと、すべての呼び出し箇所 を, を直す必要がありますが、えー、オプション引数だと、えー、っとデフォルト値を持っているので、これまでにある呼び出しは直さなくても良いと。 でまたオプション引数にすると名前付きで渡すと分かりやすいし複数あるオプション引数のうち必要なところだけ指定できるようになります。でここまでが前置きでした。あの聞いてください。ありがとうございます。ここでその専用引数が出てくるんですけど仮引数デフォルトでは1またはキーワード引数という種類なんですけどキーワード専用にしたりとか1専用にしたりができるというのがここで皆さんに共有したいことです。えー、キーワーワド専用引数というのは 名前つけて渡してくださいねっていうのを使う人に強制できるんですよ。えー、このように書きます。アスタリスクです、皆さん、アスタリスク、アスタリスクのあと、ちょっとなんかテンション上がりすぎちゃって、変な人みたいでしたね。えっと、アスタリスクの後に仮引数並べてて、この、こ, のこういう書き方をしたら、この2つはキーワード専用になります。名前つきでのみ呼び出せます。一引数で渡した例が下で、怒られてます。タイプエラーが措置されます。 どんな時に使うかですが、関数呼び出しの意図を明確にできますし、まあ、私の意見としては、そのデフォルト値ありのオプション引数だと、キーワードの方が望ましいのかなと、えっと、分かりにくさがなくなりますしまた必要なところだけしてできるからというふうに考えています。で、実際あのドキュメントとか見ていくと使われてたりもします。じゃあもう1個、1専用の方で、これは、えっと、さっきのあの、 えー、キーワード専用とは逆に1引数で渡してくださいねと強制する名前付きで渡したら怒られるやつですでこれは Python3.8 から PEP570 で可能になりました、えー、今回はですねちょっとスラッシュなんですけどアスタリスクじゃないんですけどスラッシュを入れるとスラッシュまでの引数は1専用になりますはいあ、えーはい、なりますで一番上は1引数で呼び出してるから何も問題ないんですけどちょっと名前付きで呼び出そうかなってしやった例が下側で これは、えー、と怒られてますタイプエラーが処理されてるとどんなときに使うか、えー、これ引数名をですね将来変更可能にできるんですよ絶対に名前付きで渡さないので仮引数の名前を変更できるとまた、えー、と What's 入院 Python3.8 見ると引数名が有用じゃない場合に、えー、としその指定されちゃう利用がなくなりますよと書いてありました、えー、で実際ですねそのサムとかにはこの1線用引数が使われてます というわけでまとめていくとここまでまとめるとアスタリスクを入れる と, えっとそこから後がキーワード専用になりますまたスラッシュを入れるとそこから前の仮引数が1専用になってこれでその使い手側にキーワード引数渡しだけにしてねとか1引数渡しだけにしてねみたいなことを強制できてそれぞれえっと一番右に書いたような利点があります4本話しましたちょっと吸水します はい、なんかあのここがわからん方とかあったらツイッターとかスライドとか遠慮なく書いてください。あここで小話があるが、まあ、ちょっとどうしようかな、これ時間あったら最後紹介しますね、私、アスタリスクが好きすぎて、標準ライブラリなんかも探してみたんですよ。でまあ、グローブとか えっと、パスリブとか FN マッチとかこれ初めて知りました今回の投稿するにあたってあと正規表現にもありますよねアスタリスク SQ ライトとかでもまあこれちょっとお前そんなありかって言われそうなんですけど使いますよねアスタリスクデータクラスではそのさっきキーワード専用って私したと思うんですけど実は Python3.10 からのデータクラスは KWONLY ってやつ使うと、えー、キーワード専用フィールドができるようになりました、まあ、アスタリスクに相当するから載せましたはい 皆さん漏れがあると思うので、皆さん、標準ライブラリーこんなところでアスタリスク見かけたよとかあったら、目撃報告お待ちしております。更新します。じゃあま、まだまだ息抜きゾーンで、えー、っと自己紹介、最後のパートですあの。ソフトウェア、変更容易なものを作ることに私、すごい興味があって、ですねで最近ではですね良いコード、悪いコードで学ぶ設計入門という本がこ、まあ、今年出たんですけど、それの読書会をオンラインでやってます。これはあの コードは Java なんですけど、Python で書いたらどうなるんだろうみたいなのを考える読書会で、まあ、もしなんか一緒に考えたいよみたいな方がいたらあの、学習でやっていくので、よければご参加ください。じゃあ最後の LT です。えー、関数とアスタリスク、もう1個、可変調比数、これもいろんな可変調、いろんなというか、いくつかあるんですけど、使ったことある方いらっしゃいますか、可変調比数。あさっきよりはちょっと増えた感じ、大丈夫です。あのまた、えっとあの、知らなくても大丈夫です。 まずですねあの皆さんが絶対知ってるあの関数からいくんで、で可変調というのは2種類あって、可変調1引数と可変調キーワード引数というのがあります。じゃあ、あの皆さんが知ってるあの関数ですが、プリント、組み込み関数、プリント。プリントはですね、引数何個でも渡せますよね。えー、一番上が1個渡した、真ん中は0個、1個も渡してない。で、あ と,、えー、っと、一番下は3つ渡してます、1引数として。1引数何個でも渡せると。プリントのドキュメントを見てみましょう。 そうすると、なんか先頭にアスタリスク付きのオブジェクトっていう仮引数があるんですよ。これが可変長一引数です。皆さんのプリント使うときは使ってると。で、えー、っと、アスタリスクを付けた引数は任意の個数の1引数が与えられる、えー、仮引数になります。なので、例えばそのアーグスっていう名前にして、アスタリスクアーグスにすると0個以上の1引数が与えられるようになりますし、まあ、オプションだから1個も与えなくても良いと。 でアスタリスクをつけた引数のあとその次の引数からはキーワード専用になりますそういう効果もあります、えー、実際にですねちょっと作ってみてこのアスタリスクをつけた args という、えー、変数が指す型は何かタプルらしいですタプルらしいというかタプルですで、えっと、これがその args っていうタプルの中身を出力する関数を作ってこれ何個でも一引数受け取れるので実際に呼び出してみました 123って渡したりとか1個も渡せなかったらまあタップルが入ってるなとはいでじゃん、えー、っと次は何個でもキーワード引数を与えられる関数なんですけど Dict って実は該当するんですよ組み込みにあるで、えっと、Dict のドキュメントを見るとアスタリスクアスタリスク KWRG っていうのがあってこれがですね可変調キーワード引数ですアスタリスクを2つ付けた引数というのは任意の個数のキーワード引数が与えられます任意なので0個以上オプションにもなっています 実際に定義してみましたで、その KWARGS という変数の型を見てみると DICT になっていると、辞書になっていると。えー、こちらがですね、先ほどと同じようにプリントするだけなんですが、何個でもキーワード引数を受け取れて、まあ、実際 Apple100 とかバナナ5 0ってキーワード引数渡しをすると辞書に入ってきます。えー、両方セットにして可変調一義数、可変調キーワード引数、どっちも持った関数ができました。で、ARGS はタ u ルで KWARGS は辞書を指していると。うん。手元に イテラブル今回はイテラブルの中のリストを持ってきましたがイテラブルがあったときにこのイテラブルを普通に渡します。アーグスはタプルなんですけど要素が1で私ですねこれこうしたいんですよあのさっきの123って渡したみたいにリスト123が入ったリストを渡したらこうしたいんですよこ う, こうしたいちょっとすいませんあのアーグスが要素3のタプルになってほしいんですよ今は要素1のタプルでアーグスの0番目にリストが入ってきちゃってるんですよでこのちょっともどかしさを解消したいと。 インデックスしてしたらできると思うんですけどこれだとナンバーズリストが何かこう可変だと思うので変わったら動かなくなりますこれはですね先ほども登場したイテラブルアンパクエンなしでできます、えー、このナンバーズの前にアスタリスクをつけてるんですねでこれをやる と,、えー、と一引数として渡せますアーグスのところ123になってますよね他のイテラブルでも同様に機能します辞書があるときはですね、えー、と辞書のキーイコール値っていう形で全部名前付きで 可変キー盤的数に渡したいとそしたら辞書アンクエ演算詞を皆さん知ってると思うんでこれを使えばできます、えー、で2つのアンクエ演算詞は、まあ、1、えー、ごめんなさいイテラブルアンクエ演算詞辞書アン安泊演算詞と順に限るんですけど両方同時に使えますでクエ演算詞は一度に複数っていう話があったんですけどこれは関数の引数でも同じように使えて一度に複数使う例としては、えー、っと一番上がイテラブルの方を アスタリスクをつけた引仮引数は可変調1引数となりそこに対してイテラブルにアスタリスクをつけて渡すとそのイテラブルの要素が全部渡せますもう1個アスタリスクを2つつけた、えっと、引数は可変調キーワード引数となりそこにアスタリスクをつけた辞書を渡すとキーイコール値という形で要素が全部渡せますこの辺りは飛ばします というわけで、えー、5本 LT しました、皆さんもあの最後までお付き合いいただきありがとうございます。まとめていきましょう、こういったあの息抜きコンテンツがありましたし、えー、ここで紹介したものはですね、シーケンスイテラブル特殊メソッドという用語だったりとか、キャッチオーランパック、また関数の仮引数には、アスタリスクとかスラッシュ、これがあの何々専業ってやつですね。あと、アスタリスクを1個ないし2個つける仮引数、これがあの可変調ってやつですね。 でアンパクエラザーシーを使うと新しいシーケンス作れたりとか関数の可変形必須に渡したりとかします。というわけで、えー、お聞き い, いただき誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。ご発表ありがとうございました。えー、何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いします。スライドにいくつか質問が上がっているようですので、はい上から、えー、紹介していきたいと。 思います質問というよりもコメントがたくさんあるんですけどもまずはニッキーさんパチパチパチというコメントが上松さんからありました、えー、で次に、えー、質問としてデータサイエ ン, スデータサイエンティストプロのニッキーさんが最もよく使うアスタリスクの使用例はどれになりますでしょうかとありますがいかがでしょうか。 いい質問ですね。ありがとうございます。データサイエンティスト（最も使うがワサビス）ですよね。えー、っとどれだろうな。えー、っとああでも私ですね。最近あとえー、っとなんだろうデータサイエンティストと言ってもあのいろんなそのなんだえー、っと範囲が見てる範囲が違うあのところがあると思うのであくまで一意見なんですけど私はあの えっと、最近は関数の特にその使い手に強制させるという点でこれ4番でやった何々専用引数という話ですねそこが結構、推しポイントかなと思っていますそういうふうに使うことが多いですもうこれキーワード専用にしちゃえみたいな感じで あ, ありがとうございます、えっと、続きましてえ LT が5本お腹いっぱい笑いパワーアンダーバーアンダーバーパウパワーパワーマーク だだんだんパワー入れ替わってる君の名は笑い主催側の回しもんやろかっこ褒めてるいっぱいもらって楽しんでおられるアスタリスク芸人ですななどあるんですけど質問として、はいえー、位置専用関数や名前専用関数は実際に活用した例などはありますかとありました。あなるほど位置専用とかはいはい、活用した例はあえっと、ですね これもいい質問だと思います。あとは皆さんにぎやかしていただいて本当にありがとうございます。あの聞いててすごい楽しかったです。で、えっと、あただすいません、なんか読み上げづらいところになってしまって申し訳ありません。で、質問へのご回答ですが、このキーワード専用とか1専用の使っているところなんですけど、私、これなんか今、練習中みたいな感じなんで、自分の書いたことでこれがめっちゃうまくできましたってものは紹介できないんですけど、例えばですね、あのサイキットラーンのソースコードとか見ていただくと、あの機械学習で使うサイキットランですね。 あれのあの何々クラシファイヤーとか見ていただくとそのオプションのところがうまくキーワード制御になってたりとかするんですよ。なんでえっとなんか私 Python のコード読むの好きなのでライバリとかそういうのであこの書き方めっちゃいいじゃんみたいなので今サ再起トランを紹介しました。はいもしあの私が書いたこれ見てくれみたいないの方はぜひ共有してください。はいすごい知見だと思います。ありがとうございます。いくつか 会場などから質問が追いか が, がってきておりまして、アンパック代入する変数に型ヒントをつけたい場合ってどうするのがベストですか、事前に定義するしかないですかと、ありますいかかがでしょうかめっちゃいい質問ですねあ、どの質問もいい質問だと思うんですけど、なるほど、型ヒントが、やばいな、これ、えっと、ちょっと私あの、型ヒントに関してはあの雰囲気勢なので、えっと、 すいません誰か教えてください。すいませんちょっとここで変なことをう不正確なこと言うよりかは知ってる人に聞いた方がいいかなと判断しています。あの LT とかもあるのでじゃあしょうがねえな日記に教えてやるよっていうので LT しまっても大丈夫です。<笑>はいすいません回答できなくてちょっと調べています私の方でも あ, ありがとうございます。っと続々とコメントが寄せられてきているんですけど。ありがとうございます。はいと最後の質問としてはいえカッコシガラミなしで 格好閉じる一番好きなアスタリスクは何ですかと。しがらみなしで一番好きなアスタリスク。なんか哲学的な質問来ましたね。ありがとうございます。一番好きなアスタリスクなんだろう。ああえっとなんだろう。最近はですねあのこの今紹介したその文法的なところはなんかこうやり尽くしたというか な, なっていう感覚があって別にまあなんでちょっと深いところにあるアスタリスクに興味がありましてあの。 これおまけコンテンツのところにもあるんですけど、例えばその Python の文法定義、PEG とかでもアスタリスク使ってるので、その PEG 閱むのとかに興味ありますし、えっとなんだろう今の興味っていう点で、PEG とかあとまあ C Python とかも今後見てってみたいなみたいな感じで思っておりますので、まだ知らないアスタリスクにすごい興味があるっていう感じです。ご質問ありがとうございます。あ, ありがとうございます。えっとではたくさんコメントが来てるんですけど、お時間なのでこちらでトークを終了とさせていただきたいと思います。 もし質問が他にある方はあの直接廊 下, や廊下などでお尋ねいただければと思いますではご発表ありがとうございました大きな拍手をお願いします皆さんどうもご清聴ありがとうございましたありがとうございました